あこれ取ってんのかああそういどうも、えー、移動式刑務所に収監されまして懲役1ヶ月いや40日でございますね38日間それですね、まあ、の乗船して即即即ですよ即乗って10分ぐらいでこれスマホバーンってこう水平に落としたんですよであの全く起動しなくなりましてですねちょっと再起動しますか いや、本当に辛いですね。ちょ SIM だけ差し替えて、他の人のなんか予備で持ってきてたおスマホを借りて使わせていただいてるんですけど、いつもこれで撮影してたからさ、あのー 4K、4K とかそのぐらいのいい、e、画質を撮れてたんですよ、エクスペリア。それが撮れなくなって、すごい辛いなって思ってしたし、何よりね。 あのー、スマホ破壊リアルタイムアタック決めてしまいましたが、あそこ、治るじゃんって思うじゃん治る、治りそうじゃん、治らないんですよ、絶対、ホーム画面まで行って落ちちゃうんですよ、もう期待続せて落とす、もう最悪のパターンですよね、そんなわけですごい慣れてます、そう、乗った時のあの、本日、なんだろう、移動式検証に来ましたみたいな動画を撮ったんですけど、それも全部消えました、もう。 出てこないです撮れないんですよ<笑><笑><笑>まあというわけでねめっちゃ映るこの風景も見納めでございます から1ヶ月ぐらいもうわけのわからない。南太平洋で南いや中部太平洋かな。中部太平洋でダラダラクルージングしてまいります。それではまた12月下旬頃。よろしくお願いいたします。失礼いたします。